こちらはスポンジローラーを使って描いたハロウィンの背景とツリーですスポンジローラー絵の具トレイ水差しを用意します。背景には紫、赤紫、赤藍色色の3色を使いました発泡スチロールトレイと洗浄瓶を使っていますがトレイと水差しは何を使っても構いません。 ローラーに絵の具をなじませたら、紙の上を転がします。少し薄いようですね。このくらい水を足してやってみましょう。いい感じになってきました。はみ出てもいいように、下に紙を敷いておいてください。絵の具や水が足りなくなったら、その都度足しながら、 紙全体に転がしていきますくるくるぐにゃぐにゃ転がしてもいいですね色が薄いところは何度も重ねて重ねて転がします全体に色がついたら地面を描きます黒い絵の具を使いますローラーがはみ出てもいいように紙を敷いて転がすと真っ黒い地面が出来上がります このローラーで木の幹の太い部分を描いておきます。ここから先は細いスポンジローラーを使います。ぐにゃぐにゃと枝を描いたら、先はくるりと回して描きましょう。枝の根元を太くします。枝の途中もこんな風に曲げてみましょう。もう自由に描いていきましょう。 お手本になるイラストなどを見ながら描いても構いません。真ん中は高く、先に真ん中から描いた方が描きやすかったかな。えー、っとここにも枝を付け足してここにも。下の方が寂しいので、下にも枝を付け足しましょう。これでハロウィンの背景とツリーができました。 乾いたらここに飾りを貼っていきましょう。